今すぐ逃げたい。心を蝕む悪質な上司5 0働いていると仕事から逃げたい。会社に行きたくない。って思うことありますよね。その原因には職場の人間関係が一番に挙げられます。人間関係といってもいろんな関わりがありますが、中でも上司との人間関係は大きなウェイトを占めますね。尊敬できる素晴らしい上司に巡り合えた場合は良いのですが、悪質な上司に出会ってしまうと、 辛いいいい毎日を過ごさないといけなくなとけくってしまいます上司に理不尽なことで怒られたりダメ出しされたり頑張って成果を出しているのに評価してもらえなかったりこんなことが繰り返されていると仕事が嫌になって逃げ出したくなってしまいますそこで今すぐ逃げたくなるような心を蝕む悪質な上司について考えてみましょうこのチャンネルでは私舞子が恋愛の悩みにまつわる話や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 あなたの味方。一、指示が雑で曖昧な上司。説明するのが面倒くさいのか、曖昧にしか指示を出さない上司がいます。その癖出来上がった仕事を見て、後から、こうじゃないんだよな、などとダメ出しされて、一からやり直しをさせられたことがありませんかこれって辛いですよね。一度くらいならまだしも、何度も同じようなことを繰り返されると、結構消耗します。その上、 言われななくてももかか、るだろう、ととここんなこともできないいのか、と見下ししたたたたた言い方で責められたりしたら、れりまったものではありません。このタイプの上司は自分が雑にしか指示していないのを棚にあげて全部部下のせいにしてくるので非常に悪質ですそして自分には非がないと思っていて悪いのは全部部下であるというスタンスで仕事をするのでいちいち真に受けて気にしてしまうと大変なことになります。 1回2回のうちはまだ良いのですが回数を重ねるうちに知らず知らずのうちに自分を下げてしまって苦しくなってしまいますこんな上司に関わった時は反面教師として捉え言われたことはあまり気にしないようにしましょう2自慢話が多く無駄な話が長い上司過去の成功話や自分の苦労話を長々としてくるこんな上司がいませんか憧れの上司。 尊敬する上司なら成功話や苦労話も興味深く聞けますがそうではない上司だったらその話を聞いている時間がはっきり言って無駄だしででしかないですよね中には労働時間内のみならず仕事が終わってからでもひたすら自分の武勇伝や理想理想念を押し付けてくる上司もいますこのタイプの上司は自分が嫌われているかもしれないということに気づいていないので。 ターゲットを見つけたら少しでも長く話したいという欲求を発散してきます俺が新人の頃はもっと大変だったとか俺はこんな困難を乗り越えてきたこんな大変な仕事をしてこんな苦労したんだなど苦労の多かった上司には自慢話や武勇伝が山ほどありきっかけさえあれば長い長い話が始まりますその話が役に立つ内容なら良いのですが 興味も湧かず役にも立たない話であることも少なくありません。そして何より困るのがその話を聞いている時の対応はどうするかですよね。リアクションよく真面目に聞いていると話しての気分が良くなるのでなかなか話が終わらないしリアクション少なめでそうですか、などあっさりした返事を返せば相手を不快にさせて仕事がやりにくくなります。ここは仕事と割り切ってすごいですね。さすがですね。 そんな苦労をされたのですねなどの言葉を勢いよくかけ上司の話が役に立った価値を認められたと感じてもらえて話をすんなり終了できるように対応するのが良いでしょう。3細かく管理したがる今日は一日何をしたのかどんな成果があったのかと逐一細かく報告させる上司がいます報告を聞いて少しでも無駄やミスがあるとくどくどと指摘してくるまるで重箱の隅をつつくようなタイプ。 こんな風に細かく行動を管理したがる上司がいませんかこのタイプの上司の下で働くと辛いですよね少しのミスも許されないことになるのでミスを恐れるあまり仕事へのやる気がなくなってしまうこともしばしばありますこのタイプの上司は部下を信じていないので部下の行動を細かく管理し裁量権を一切与えませんタスクの進捗状況なども細かく確かめたりするなど 全てを自分の管理下に置かもっとも上司には部下の管理監督責任がありますので責任感が強いと考えられなくもないですがおおむねこのタイプは自分に自信がない場合が多く部下がミスをしないか部下のミスが原因で自分に対する評価も下がってしまうのではないかと不安を抱えているのですその上部下への口調や態度が大柄で高圧的で 部下の恐怖を煽ったりする場合は自分の方が立場が上であると強調したいなどといった思いもあるので付き合い方が難しいですよね。このタイプの上司は報告を求められる前に自分から報告するきちんとした仕事を見せるなど上司の不安を取り除くような行動をこちらからアプローチすると態度が和らぐことがあります。このタイプの上司に出会ってしまったら自分に自信のない人なんだな。 と割り切って気ににしししないようにしましょうまょそれでもストレスはたまりますからストレス発散の方法を見つけておくと良いかもしれませんね。4気分や相手によって態度が変わる気分や相手によって態度がコロコロ変わるこんな上司はいませんか自分はいつも通りに声をかけたのにたまたま機嫌が悪い時に話しかけたというだけでキレられたりしたらたまったものではありませんよね上司の機嫌はコントロールできませんから。 必要以上に気を使わなければならず、大変な思いをすることになります。また、このタイプの上司には、部下には厳しいのに自分の上司には媚びを売るような態度をとる人も中にはいて、人間的に信用できないタイプもいます。このタイプは、部下に対しては学歴や仕事の能力について見下したり、馬鹿にするので、こんなこともできないのか、この仕事向いてないんじゃない、などの辛辣な言葉を浴びせることもあります。一方で、 自分の上司にはそれとは正反対の丁寧な態度で接したりするので上の人からの評判は良いことも多く部下である立場の人は苦しみを理解してもらうこともできず辛い思いを抱えてしまいますこのタイプはこちらからはあまり関わらず仕仕事事面ではきちんとしした仕事をするよううに心がけましょう自分のした仕事は裏切らないので毅然としていつもきちんとした仕事をしていれば上司もそのうち静かになるでしょう。 振り回されるとダメージが大きいので、上司のことはまた機嫌が悪いなと状況認識だけをして気にしないようにしましょう。5. 理不尽なことを言ってくる自分ができないことを指示してきたり、矛盾したことを言ってくる上司がいます。仕事と関係のないことや、自分には非のないことで怒られたり、指示通りにやっているのに途中で違うことを言われたりするなど理不尽な仕打ちを受けることもあります。 口だけで行動が伴わないタイプが多く、そもそも問題の本質が理解できていないので、自分が理不尽なことを言っていることに気づいていないことさえあります。このタイプは、感情の起伏が激しいことも多く、部下がちょっとしたミスをした場合に、劣化のごとく起こり、怒りに任せて怒鳴りつけたり、言うことがコロコロ変わったりして、無理難題を押し付けられたりもします。発言に一貫性がないため、 振り回されて大変な思いをすることも多いでしょう。このタイプはどんなことでも人のせいにするので巻き込まれないように注意しないといけません。なるべく距離を取り冷静に対処していきましょう。まとめ心を蝕ばむ悪質な上司に出会ってしまった時は我慢したり相手に合わせたりする必要はありません。そんなことをしたら自分が犠牲になってしまいます。だからといって真っ向から戦う必要はありませんが 我慢してその環境に身を置き続けると、自分自身の心が病んでいってしまいます。逃げてしまえればそれが一番良いのですが、そうもいかない場合がほとんどですよね。その場合、相手の言動を気にしないことが一番です。問題のある相手だな、と認識して振り回されないようにしましょう。心理的な距離を取ることが大切です。その上で、仕事は仕事として冷静に、きちんとした仕事をしていくのです。 あなたの仕事を見ている人は問題の上司だけではないので、みんなに認められる仕事を積み上げていくことが、結果的にはあなた自身を守ることになります。そして、悪質な上司の振る舞いがあまりにもひどい場合は、上司のさらに上司に相談して、配置会をしてもらったり、最終手段として転職も視野に入れてもいいかもしれません。参考になったという人は、ぜひ高評価、コメントをしてくれたら嬉しいです。